皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月24日。今日の掲示板で初めて知りましたが、魔界にもダンシングトレジャーズが出るみたいです。調べてみたら、展開にも出るらしいです。今後もキラキラマラソンで青宝箱を狙いに行かないとダメってことですね。邪教自在の勲章がついに完成しました。合成エナジー18で完成したので、すさまじく運が良かったです。 余った勲章は、とりあえず破片にしておきます。余ったコインは、旅人バザーに流して間違っぽです。余ったダークタルトはどうしましょうかねダークキングの一番強いやつと戦うときに必要になるのでしょうかもしくは、セラフィーに食べさせる処分方法でも良いのかもしれません。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。